ついてつけーってもうつ い, いけるんだんこれ百州武道具店の動画こんにちは百州武道具店の部下ですやってますかおー今日はですねちょうど剣道日本さんから連絡いただいて今月号10月号に皆さんご存知北海道の映画秀幸先生が えー、今年のね、八段戦優勝された映画、秀行先生が、北海道の江庭南高校の剣道部を指導されてるところを取材に行って、動画にしてきましたっていうので、非常にね、こう楽しみに見てたところです。もちろんね、その動画の方はこれ本買わないと見えないんですよ。中にね、QR コードが入ってて、それを今スマホでパシャってやって見るようになってます。 しかもねその動画が4本立てでめっちゃ気合い入ってるんですよ全部で1時間11分素振りから基本打ち打ち込み合って地毛込まれめちゃくちゃしっかり入ってます映画先生の指導内容はもとより言葉の力強さ言葉から発する部員の皆さんへ の,、ね、その愛情みたいなのね本当にね響きますもう打突は手で打つんじゃなくて足と腰で打つんだから全部は小手でも何でも足と小手でもまず、あ、足 手でこうやって打つんじゃない足 と, 足と腰で、打つんじゃない面も足と腰で、打つ胴内も足と腰で、打つんじゃないそこにはしないがある、しないで実際は打っているけど、そうう意味しないで打ちにいくんじゃなくて、足と腰でしっかりっていうふうに打つ。だからもう全然腰から下、そこを意識して軸をぶらさない、軸をぶらさないで、固定打ちも、あってください。 ここんななとしない足を腰で足 の, つ足の膝の方をきちっと相手に整体させてこてできちっと足もきちっとなってるわけよこんな こ, ことやってたらダメだぜて言ういだよ必ずコてでも何でもこーって上がるんだよバーンってこれまんまじゃないんだよみんならメーンって必ずそこに必ず自分の打つここに戻っておくわけよ突き技もついてスケーンってここに戻っておくわけよそれをついて スケー、こうやってこれ終了だもん。ついてスケーってもついいけるなこれ。これ戻ってくるわ。だから面技ど技なんでもそうなんだけど最後はあーッとこれ戻るんだ。面面、ね、ですね。スケ ー, ッ と, あげるスケーッとこれ戻ってくる。でついでスケーターでスケーこれ戻ってくる。こたーこれ戻らないよこれ。スケーこれダメな。の どどうどうなんとかでやってるやついるけどここでもとになるけねだから突き技もつきって満足するんじゃなくついてつけーで気持ちが最後まで残るからがはい、はいいか同じ面を打っちゃダメだって同じ面打ったらね今面打ちでしょいつも一本打ちの技でやってるんだから同じ面をやーって構えて同じ面をやーってーん。 この面だったり、例えばここからやーパーッと開けてパーンって相手に歯を見せながら相手の方に乗ってったりまたは手の内をうまく利かせてスーッパンしっかり手の内だけで効かせる技またはこのしないを剣線を制しといてスーッと打いて打ってったりまたは今度は裏の方を攻めといて裏から入っていったり、ね、目打ちはでもなあたくさんあるんだからう打つんじゃないぞ月月をこうやってやっててその V のところを点で点で捉えるわけだから。 こうやてやてこう入っ入る時点 で, 点 で, 点で捉える自分の入ってて腰で持ってって点で取れるいいえ。でこれをここの面で取られてるやつでいいんだからポンとこうやって合わせてこうやって突き打ちじゃないからこうやってこうやったらごまかせるんだこうやってでもそれだけここっていうのはすごい急所で一番厳しいところのこの腰のところポンってきちっと腰からこう突つかないと気でつくんだから。 ででこてででついいいかななきゃいけないわけわそこに行くためにどういったことをやっていかなきゃいけないのかっていうことを基本からまずしっかりとやってそして学校生活はどういうふうに送らなきゃいけないのかまあ、テストあったでしょで自分たちのテスト結果出たでしょでその結果を踏まえて私はどういうところを直さなきゃいけないのかっていうことが分かるわけです試合と同じように打たれることによってそれが反省する場所が分かるわけ で, すで悲しいいとか悔しいって言ってて言て それを真剣に勉強でも取り込まなかったらまた同じことを繰り返すわけでしょそうじゃなくて失敗はいいのどんどんしなさいって失敗して剣道でもいい失敗してもいいそれをやらないことの方がダメなのだからまずは失敗を恐れずにまず失敗を出しなさいどんどん悪いところをもう吐き出しなさいそれを何なのかっていうことをちゃんと自分でキスっと分析しなきゃダメなんですそしてそれを克服するためには何をするのかっていうことをやるんですよ その結果はどういう形に出るかわかんないいい方向に出るも悪い方向に出るもいろいろとあるかもしれないって で, でもまずは真剣にそれに取り組む方法をきちんと考えてやるというそれが剣道にも必ずつながるそういう剣道の教えを真剣にやってれば日常生活にもちゃんと生かしてくれるのよ絶対に剣道即人生だ ね, ね人生即剣道なんだからタイアップして考えないからだからお前たちは剣道しに来たんでしょうちにだからその剣道を 100% 以上やな一生懸命ホームページが新しくなりました剣道具の選び方の動画が100本以上あったりかっこいい剣道具のウェブシミュレーションができたりします無料カタログもこちらからプレゼントしています是非遊びに来てください